あなたの心にいるハートにっぽんいちじっ十歩ジー、いるハートだよーはい今回はですねあのですね久しぶりのいるハートも何をするかいかわかりませんということでねまあな ん, なんて言うんですかねまあ1年間ねやってきたらもう私も皆様もねお別れだと思うんですけれどもねまあ何も期待できないっていうか<笑>。 なんか、スタッフいわく1年間あっためておきましたみたいな回らしいんですけど、えー、っと、今回は。<笑>いやいや<笑>えっ、待って待って待って、えこれはえこれは何でしょうえなんで今更これえ<笑>え待って待って待って、あの、1年ですよ。今やったらなんか、 な、なんていうの乗り遅れ感が尋常じゃねえ。 これから私が言うシチュエーションにキズナアイと答えてください。はい、いきますよー。3、2、1。可愛くてキズナアイ、怖がりながら。キズナアイ キなアホになってあーじゃないってキ いいイズなー い, エースいやーこのなんでしょうね な, なんて言うんでしょうなんか周知とは違う何かを超越したこの気持ち。<笑> 1年経ってねどうなのかなって思ったんですよ、正直。やっぱいろんなさ、VTuber の友達がやってるのとかも見てたしなんかね、個人的にね、家でね<笑>、1人でね、きナなイってやってたりもしたんでどうなのかなって思ったんですけどやっぱね、やってみるとね、楽しいし、アイちゃんはね、さすが大先輩だなって思いましたー。いやーこれ えー、っとキズナアイちゃんの好きなところ思うところえー、好きなところですかいばんめんあとはねあのねなんていうの髪の毛のねふわふわ感とかねあの表情がね豊かなところとかがねめちゃめちゃ好きですあとはね最近で言うとあのエルハートねバーチャリアルっていうイベントにね出させてもらったんですけれども その時にね、あの、歌う VTuber だけじゃなくって、DJ さんのね、コーナーもあったんですよ。で、そこで、まあ、その場にいないね、VTuber さんの、こう、オリジナル楽曲とかを、もうなんか、チュクチュクチュクチュクチクってな、なんて言うんですか、あの、DJ のやつをやってたんですけど、やっぱね、会場にいた人はわかると思うんですけど、もう、その時点、でめちゃめちゃ盛り上がってたんですよ。めっちゃ盛り上がってたんだけど、愛ちゃん先輩のハローモーニングが流れた瞬間、ブワーってなんかもう、ライトとかブワーみたいな感じで、ずっと、 でもそれまでよりももっともっと盛り上がっててやっぱりこの人は VTuber の親分なんだなーってねすごいねなんか感動したのとテンションが上がったのはねすごく覚えてます。そんな感じですかねなんか好きなところとかはねいっぱいあるんでまたね今度生放送とかで「<笑>キズナアイちゃん先輩限界語り放送みたいなやつをねやりたい<笑>